まさチャンネルをご覧の皆様、こんばんはまさチャンネルのまさですこんな夜中にすいませんただいまの時刻、0時3分日付が変わってしまいました。いやー、仕事が遅くなりましたね。びっくりするぐらい遅くなりました。なんでね、いろいろまあ仕事でもありまして、まあちょっと寝れないのでですね、まあ動画でも撮って眠気を誘おうと。 いうことでですね、動画を回しております。そしてですね、今日やることはですね、何かと言いますとね、こちらです。新型ステップワゴン 6AA RP8 型。間違ってたらすいません。新型ステップワゴンハイブリッドのスパーダ。こちらにですね、乗り換えております。で、この前に乗っていた車もですね、ステップワゴンハイブリッドスパーダ。同じグレードですね。 そちらからですね、乗り換えたのですね、非常に進化がですね、よくわかりますで。その中でもですね、最も私が感じる進化しているポイントというのがですね、車線維持支援システムというシステムです。これはですね、LKAS、レーンキープアシストシステムと言いましてですね、65キロから120キロの間で作動する レーンですね。をキープする機構になります。ハンドルのアシストをですね、してくれるわけですよね。外れないように、レーンから外れないようにハンドルをアシストしてくれる機構になります。これがですね、車速が遅いときもですね、作動します。で、車速が遅いときは、なんか、名称が違うみたいですね。その車線維持支援システム、LKAS の渋滞時 作動システムみたいな感じになっていまして、トラフィックジャムアシストっていうらしいんですよ。これはね、僕がちょっとパラッと調べたところでそういう名前が出てくるので、もしね、違うよ、それはっていう方がいたらね、まあ教えていただければいいと思うんですけども、まあ簡単に言うと、車線をですね、維持してくれるアシストということですね。今、メインキーがオンになった状態です。この状態で走り出してもですね、この機構はですね、作動しません。 じゃあ、どこで作動するかというですね、ちょっと暗くて分かりづらいかもしれないんですけども、このハンドルの右側のスイッチ。ここです。これ。このですね、ハンドルマークみたいなのと、この白線がこう引いてある、これですね。これを押したことによってですね、その機構が作動を始めます。で、これを押すとですね、メーターがですね、表示が変わります。 ちょっとね、見ていただくとわかるんですけども。じゃ、あメーターの方ですね。こちらですね。では、押します。3、2、1、キこんな感じです。かっこいいでしょ。で、なんと、この真ん中に出たですね、かわいい車。これがですね、自分の車なわけですよ。で、これね、見てください。今ね、ブレーキ踏みますけど、ブレーキ踏むと、このメーターの中の、 このかわいい自分の車をですね、ブレーキランプが光ります。せーの。すごくないですかすごいですよねで。今はね、家の駐車場なんで見えないですけれども、車線を走ってると、ここにですね、線が現れます。要するにですね、白線ですね。 で、それがですね、ちゃんとこの車が感知すると緑色になります。で、その中をですね、ハンドルのアシストをしていただきながらですね、走るということが可能になっています。さらに、こちらですね。これです。これ。これ。ちょっと見せたいか。これ。これを押すとですね、 前の車をですね、追従します。車間をですね、ある程度キープした状態で追従します。アクセルもブレーキもいらないです。前の車が止まれば止まります。そして前の車が発進すれば、ワンアクションで発進します。アクセルを踏むか、このですね、この、このボタン、これを上にクッと上げるだけでですね、前の車の追従が始まります。 まあ、よくできていますね。本当に素晴らしい機構だなというふうに思います。そんで、車間距離。車間距離もですね、これです、これです。ちょっとピンボケが。これですね。このボタンを押すことによって、車間、前の車を追従する車間距離ですね。これも選べちゃいます。でどういう表示になるかっていうですね、ちょっとメーターの方に移しますね。 この状態で追従機能ですね。それを押すと、押しますよ。ここにね、今ポチッと出ましたね。このマークが出ると、前の車を追従すると。追従って言うんですかね。これ何て言うのかよくわかんないですけどね。まあ、オートクルーズなんですよね。要するに。オートクルーズで、その速度内で前の車を、車間距離を保って追従すると。 で、その車間距離がどうやって選べるかっていうと、さっきのスイッチですね。それを押すと、ここに出ましたね。今消えちゃいましたけど。ここに出ましたね。これがですね、車間距離を選べます。3種類か4種類から、あの、車間の距離が選べるということになっていますね。ではですね、早速走ってですね、このですね、車線維持支援システム。L K.A.S. レーンキープアシストシステム。まあ、どのような感じかっていうのをですね、皆様にお伝えしようと思います。で、ここでですね、注意しなきゃいけないんですけれども、今ですね、僕撮影はですね、これは今あの手で持ってます。手で持ってちょうどどのくらいかな鎖骨の下ぐらいかなに持ってるんですけれども、今回ですね、このような、見えますかねちょっと見づらいかな ネックハウジングマウントというもので撮影をします。ここにですね、携帯を入れて、まあ、首にかけると。いうような感じですね。なので、両手を、ハンドルを持った状態で撮影します、まあ。もしかしたら両手で持ってないかもしれないですけどね。で、持ってる手ですね。持ってる手。持ってる手はですね、 もう本当にこう支えるだけにします。支えるだけ、持ってるだけですね。こんな、こんな感じで。それでもハンドルがぐーぐーと動きます。動かしたハンドルは自分で動かしてるんではなくて、車がね、アシストしてくれてるというふうに判断をしてください。もちろんね、この、こ, こがですね、レーンキープアシストシステムが作動した状態で、 そのようにね、こうハンドルをこう触るだけにして、どういうふうにハンドルがアシストしてくれるのかっていうのをですね、皆様に見ていただきたいと思います。それでは、行ってみます。それではですね、検証を始めていきたいと思います。これね、旧型、新型乗ったことある人だとね、すごくよくわかると思うんですけれども、実はね、エンジン音がね、相当静かになってますね。 これねあのエンジンはハイブリッドの場合はですねほとんど動力としては使っていなくてモーターの発電にね使っているんですよ。で高速である程度のスピードになるとですね直結になってですねエンジン動力が動力に伝わるんですけどもそれ以外はねほとんどですねモーターのパワーでですね進んでいるというような感じになるみたいですね。 で今ですね、信号待ちで止まってますけども、まあ、メーターを見てください。ちょっと見づらいかな。メーターに、脇にですね、この車の脇にですね、レーンが書いてありませんね。なので、レーンがまだ察知されていないということになります。で、信号青になったらね、進みます。で、やっぱりね、白線が薄かったりとかすると、検知しないですね。あ今ね、緑色になったの分かりますかね。 ちょっとわかんないかな。メーターのミニチュアのステップワゴンの両サイドですね。この両サイドの線が緑になってます。これはですね、今、レーンをキープしてますよというサインになります。で、ハンドルのね、両方の、このなんていうんですかね、このスイッチボックス、この光ってるじゃないですか。ここを見ればわかると思うんですけども、 これがですね、かなり動いてると思うんですね。ハンドルをですね、アシストしてくれてると思うんですよ。今、本当にハンドル触れてるだけです。で、今は白くなりましたね。これはね、レーンをキープしてません。今、緑になったんでキープしてます。可愛 い, いでしょう。ちゃんとブレーキ踏むとね、本当に光りますよねで。ちゃんと緑で察知していても、レーンをキープしてもですね、ウインカーをつけると一度解除されて白を表示に戻ります。 これで大きい道路に来ましたので、ちゃんと認識すると思います。今緑になりましたね。これで認識されてます。で、もうほとんどこれ触ってないです。手見えるかなほとんど触ってないっていうか、一応握ってはいるんですけども、ハンドルに触れてる状態です。で、ウインカーをつけると、一度白くなって解除されます。はい、今キープしました。 検知ししてキープした状態ですねこれ本当に触ってるだけです。微妙にハンドルが動いてるの分かりますかあまりね、ちょっとね、力を入れないで触ってると、ハンドルを握ってくださいって出るんで、これちょっと微妙にハンドル動いてますよね。あ出ちゃいましたね。ハンドルを維持してください。今触ってないです。ほとんどほとんど触れてるだけです。なんですけれども。 微妙にハンドルが動いてレーンをキープしてくれてます。分かりづらいかな。ハンドルを握ってくださいって出ちゃうんですよね。でもこれ今、あ警告警告音が鳴っちゃいましたね。一応触ってるんですよ。触ってるんですけどね。今、白です。 あれ、なかなかキープしないな。はい、キープしましたね。で、今、触ってるだけですよ。ちょっと見えづらいですけど、親指と親し指でハンドルを維持しています。指示していますね。そうすると、ハンドルが微妙に動いてます。微妙に動いて、レーンの間をちゃんと走ってますね。白くなると、 キープしませんメーター見てくださいブレーキそしてウインカーも光るんですねかわいいですねで前にせっかくトラックがいるので追従をしたいと思います速度設定はここですねとりあえず速度設定六十キロに設定していますで前の車トラック検知すると もうメータータにもね、トラックのマークがですね、そのまま出てきますね。で、今、ほとんど触れている状態です、ハンドルに。で、レーンをキープしてますね。この状態でハンドルのこのですね、スイッチボックス、この明かりがですね、微妙に動きながらですね、レーンをキープしているというのが分かると思います。で今、アクセルもブレーキも踏んでおりません。 微妙にですね、このハンドルが動くのが分かると思います。あまりにも圧がないと、こういうふうにですね、ハンドルを握ってくださいという表示と警告音が鳴ります。一応触ってるんですよ、触ってるんですよ。少しこう、圧が入らないとですね、この表示が出てしまいますね。ちょっと揺れてますけども、微妙にハンドルがこう動きながら、 レーンをキープしているのがわかると思いますハンドルを握ってください警告音今ちょっとねなんとなくこう継ぎ目でレーンの位置が変わってそれでですねちょっと左にプって寄ったんですよ したらさっきみたいな警告音とですね、逸脱注意みたいな、そういうですね、警告音でますね。今、信号が赤です。で、ブレーキ今踏んでません。このままですね、前のトラックに追従して、このまま止まりますね。ブレーキ踏んでないですよ。で、今止まりました。トラックとの車間は、 このくらいですね。そしてスタートするときには、ここのですね、スイッチですね、これを上にクッと上げたり、アクセルをちょっと踏むとですね、また追従が開始されます。で、前の車が発進すると、一応警告音みたいなのが鳴りますね。鳴ってから押してもですね、前のモデルよりも追従がめちゃくちゃ早いです。 こんな感じで追従していきますね。今は白線をキープしてないです。今緑表示になって今レーンキープしてます。ですのでハンドルに本当手を添えているだけですね。ちょっとね画面ではこのハンドルが動きながらアシストしているっていうのは分かりづらいかもしれないですね。で今メーターにあるようにトラックを追従しています。 で、今までですね、信号で止まりましたけども、ブレーキも ア,、えー、アクセルも踏んでません。発進時にですね、えー、スイッチを1個押しただけになりますね。で止まりそうですけど、青になったんで、そのまま追従して、ステップワゴンも前のトラックを追従しております。今、ハンドル結構動いてますよね。ほとんど手はあのー、触れてるだけです。 触れてるだけだとね。やっぱちょっとこう。ハンドルを握ってください。って出ますけど。今白になっちゃったんで全然今レーンは完知もしてないし、キープもしてないです。今ね白線がないんですよね。見てわかるかな？白線がほとんどない状態ですね。これだと全然キープしないですね。で今白線出てきたのでメーターも白線が現れております。 で同じように赤信号ですがブレーキは踏んでませんそのまま前のトラックに合わせるように止まると思いますですねあ止まる寸前でスタートしたんでこのまま追従していきますねちなみに止まった場合には前の車がスタートすると警告音が鳴ってさっき言ったですねここのボタンですねここのボタンを上にクッと上げるとまた追従が始まります そうすると微妙にハンドルが右左に動きながら前の車を追従しながらレーンをキープしていきます。あ、また今もうないですね。で、信号が赤になっています。なので、そのまま止まりますね。 えー、ブレーキを踏んでませんよ。今踏んでないですよ。踏んでないですよ。踏んでないですよ。踏んででないですよ止まりました。ブレーキアクセル。全く踏んでないです。で、発進したら警告音が鳴るんで、こちらですね。こちらのスイッチを上にですね、これあの、オートクルーズの車速の調節になるんですけども、クッと上にですね、上げると、今ですね、 60キロで設定しているんで、そこのスピードまで前の車を追従するということになりますね。もう一回やってみましょうか。発信して警告音が鳴ってからスイッチをオンにしています。メーターの、ね、中のトラックが離れていって警告音が鳴ります。で、スイッチがオンですね。これで追従が始まります。そしてですね、今前の車が曲がってしまったので、 車がいなくなりました。今ね、メーター表示の中でもね、前の車が左に揃えていくのが分かったと思いますね。それではね、今レーンをキープしています。ハンドルは手を添えてるだけです。微妙にハンドルが動いてるのがわかるでしょうか。 にハンドルが右左に動きながらレーンをキープしています今ねちょっと剣道的な細い道路に入ってきまして少しねカーブも大きいところなんですけどもこういうところに来るとですねやっぱりねアシストは入りきれませんただねハンドルをそのコーナーの出口に向けてですね 少しこ う, アシストしてるような力が働いてますね。積極的にもちろんあのハンドルはもちろんねあの自分で切らなきゃいけないんですけれども切る中ででもですね何かしらのこうアシスト操作というかねそういうのが入ってる感じっていうのがすごくありますね。 今警告音が鳴りましたけども別に変なことをしたわけじゃなくて前にですね、ガードレールが出てきたんですねなのでガードレールをですね、検知して警告音が鳴ったということになりますね今レーン、ね、キープしてますけどもまあかなりコーナーが結構な曲がりなんで。 メダリも出てると思いますけども、そういったところはね、アシストしきれないです。ただ、さっき言ったようになんとなくですね、こうキープするぞっていう意思がね、ハンドルから伝わってきますね。